お腹が気になって腹筋やってる方どうしても首や腰が痛いわかりました紹介します今回はタオルを使うことでより簡単に腹筋に効かせられてお腹をへこませることができてきますたったの10秒一緒に頑張っていきましょう今回の動画を最後まで見てもらうことでタオルを使ってどのように簡単に腹筋に効かせるのかどうしても首や腰が痛いその痛みなくどうやってお腹に効かせるのかというのがわかってきます ぜひ最後まで一緒に行っていきましょう。はい皆さんこんにちはタートルです。今回ですねこのタオルを使って首や腰を痛めにくく。 簡単にお腹に効かす方法というのを紹介していきます。以前、帰らして腹筋を行うとお腹に効きやすいという動画をアップしました。とても好評でした。ですが、人によってはこれも行えない。首や腰が痛い。起き上がれない。そういった方がコメントいただきましたので、今回はタオルを使うことによって同じようにできながら簡単に腹筋に効かすことができます。今回は 初級、中級、上級と3種目紹介していきます。最後にお腹と腹筋についてお話をしますので、最後まで聞いてエクササイズも頑張ってもらえたらと思います。それではやり方を紹介します。タオルがない方は今のうちすぐ取ってきてください。以前紹介したカエル足の腹筋なんですけども、クランチの場合、足を閉じると腰に隙間ができ、足をつけたままで膝を開くと 骨盤が外旋して腰がつけやすくクランチをしても腰よりもお腹に効きやすいという動画をアップしましたこれで体が起こせれない場合タオルを使うとねすごい効くんです今回たったの10秒ずつ初級から順番に行っていきますまず初級編としてはこのように足にタオルをかけますこの状態で膝を開きます そうすると腰がつきますタオルを両端手で持ってこのまま足を向こうに押す感じでタオルを少し引っ張りながら体を起こしてこれでキープ今のでキープしながら10秒間息をふーと吐き続けますタオルを持つ力が軽ければ軽いほどお腹に効きますこれを一緒に10秒やっていきましょう3、2 1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK! 今のはまだ初級なのでお腹に効かない人も多いと思います。次は首が痛いって方はですね、タオルを首にかけてください。足は同じです。足つけて、 膝開いてタオルは脇締めてしまうと引っ張りすぎて首が痛くなるのでタオルを横に引っ張っとく感じで少しだけね頭の補助をしてくださいこれで頭を少し起こして息吐きながら10秒キープですいきます3 2 1 GO 1 2 345678910OK 最後に上級編を紹介していきます上級はタオルなしですたった10秒でお腹が痛くなること間違いなしです紹介します足は同じです足の裏を合わせてキープ膝をしっかり開く上体を 起こして、手は後ろに、1、2、3、といった感じで、10回ほど手を後ろに投げる感じで、負荷を与えます。これを息吐き続けながら10秒、耐えてください。とにかく腰を丸めて、お腹をとにかくへこまして、息を長く吐く、やっていきましょう。それでは行きます。 2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK! お疲れ様でした。今の3種目、自分のレベルに合ったものをやってください。もちろん、タオルを使わなくて、 できる場合はもちろん使わない方がお腹に効きます。そして息しっかり吐けばね、お腹へこます力がついてきますから、お腹気になる人にはおすすめです。で、お腹と腹筋に関してなんですけども、腹筋をしてもお腹は痩せない、お腹変わらないって方、多いんですけども、実は行うことによってお腹はへこみます。安心してください。ただ、お腹の脂肪は取れません。ですがお腹はへこみます。それはなぜか。 筋肉の少ない赤ちゃん幼児体型と言われますお腹が出てお尻がブリッと出てる姿勢ですミルクを飲めばお腹が出てしまうそれは筋肉がないからなんですそこから子供になるにつれて運動をし出すハイハイをする歩き出すそうすることによってお腹の筋肉がついてお腹がだんだんへこんでくるんです体というのはすべて筋肉で現状が保たれてます寝るだけ立つだけ座るだけすべて筋肉使ってます そこで腹筋がななければどうなるのか今現在お腹の力を抜いてお腹を出してみてください今よりお腹が出ると思いますでは次にお腹を今よりへこませてくださいへこませることによって今よりお腹がへこんだと思います実は起きている時っていうのはその中間の状態でお腹が保たれていますお腹を出す行為をしてお腹が出るへこませる行為をしてお腹がへこむその間で今き生活していますでは お腹が出した状態で、さらにお腹出せって言われてもお腹が出ない方、それは力がないので、お腹をへこませることが、力をつければ可能になります。要するに、腹筋や腹横筋を鍛えることによって、出す行為、へこませる行為の間にいることが、へこませている行為に近づけられるということになります。ですので、腹筋や腹横筋を鍛える意味っていうのは確実にあるんです。仮に、お腹が気になってダイエットをしました。 食事制限をしました。運動してません。そういった方が体脂肪が減ってもお腹の出具合変わりません。もちろんお腹の脂肪は減っていると思います。ですが、お腹を抑える力がつかずに、もしくは運動せずに食事制限したことによって筋肉が減る。お腹を抑える力、内臓を支える力、そういったものが衰えてしまって、下手すると脂肪が減っても今よりお腹が出ている可能性が高いです。では、筋トレをして、食事管理をして、 ダイエットししましたその場合、筋トレをしたことによって、お腹の力っていうのは何かしら使われている場合が多いです。スクワットや立て伏せ、何かしらお腹にも力が入ってます。ですので、始める前より始めた後の方がお腹が引き締まることが多いですけども、それは腹筋、腹横筋が身についてきているからです。腹筋や腹横筋をしてもお腹はへこまないって方、そんなことはないんです。へこむんです。騙されたと思って続けてみてください。今よりも。 お腹をへこまそうと思ってお腹がへこませれる方、へこませる筋肉があるからへこませてるんです。へこませる筋肉をもっとつければ、自然体でもっとへこむことができるんです。頑張っていきましょう勉強になった方、腹筋頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンクを貼ってます。よかったらリンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。